ダチョウの卵白で作る虹色クもパンまずは材料ですダチョウの卵白 120g 砂糖 60g 片栗粉 20g 食用色素少々こちらはお好みの色をご用意くださいダチョウの卵白をミキサーで泡立てます卵白を事前に冷やしておくと泡立ちやすいです白っぽくなったら砂糖を少しずつ加えていきます角が立つまで泡立て続けましょう 出来上がったメレンゲに片栗粉を加え混ぜ合わせますこの時ヘラで切るようにさっくり混ぜましょう卵白を色ごとにボードに分けていきます食用色素を混ぜて色をつけます 同様に他の色も作りますキッチンペーパーの上に重ねて盛り付けますこの時の重ね順が内部の層の色になります最後に白いメレンゲで周りを包みます 160度に予熱したオーブンで30分から45分間焼きますエレンがふっくら焼き上がったら完成です焼き上がり後は絞むのが早いのでお早めにお食べください